違うな。 w o i k to e e n d for l w g o n o v e t o d a 「心地よい潮の壁」「あの日と同じように響けこの声よ」 えー、本当にこのチームまた来てみんなで踊れたらいいなと思ってます、えー、お客様にまずは本当にお付き合いいただきまして、えー、なんか代表しちゃってますけどすいません、えー、チーム代表しましたありがとうございましたまたあのチームごとにいろいろ挨拶するとね時間